プッシング症候群とは初めて聞く病名でした左側の副腎に良性の腫瘍ができていてコルチゾールという副腎皮質ホルモンを昼夜過剰に出しているというのです私は血圧が高めでしたし骨がスカスカで骨年齢が70歳代の骨粗しょう症でした生活習慣病や老化だと思ってバラバラに治療していた症状はどうも副腎が原因だったのです 病院かからは発見が早くてよかった。このままだと免疫がどんどん低下して危ないこともある治療は適質なんだけど副腎は2個あるので残った1個がだんだんと働くから大丈夫という説明があり取ることを決めましたでも摘出後残った副腎がほとんど機能していないことが分かりました検査でコルチゾールの値は4以上必要なところ 0.2 しかなくがっかりしました いつも血液検査ではコルチゾールと脳が出している副腎皮質刺激ホルモンも同時にチェックします脳の刺激ホルモンがたくさん出れば副腎もあっと気がついてホルモンを出すという順番なのです私は1年近く経ってもどちらの数値もなかなか上がらず気持ちもだんだんしぼみ行動範囲も狭くなっていきました元気なふりをするのが精一杯でした ところが、たけしさんと横浜で直接お会いする機会があり、背中や首のついているものを取っていただいた後のことです。脳からの刺激ホルモンが前回の2倍にも跳ね上がっていたのです。びっくりしました。その後、検査のたびに刺激ホルモンの数値が上がり、通常の3倍以上になって担当の先生を驚かせました。そして、副腎も働き始めました。まず4、 急に11、そして9と、凸凹な数字ながら、いい感じになってきていたのです。その間、4、5ヶ月のことです。そして先週、竹志軍団の方々に、肩と背中から取っていただく機会がありました。体が軽くなったなと感じていましたが、今週の検査でコルチゾールが12も出ており、脳の刺激ホルモンが下がり始めていました。 ついに脳が役割を終えた様子です。とうとうう先生から薬をやめて様子を見てもいいねとの言葉が来ました。え、本当私の副腎再生したんだと少しポカンとしてしまいました。諦めなくてよかったです。途中正直落ち込む日もありましたけれど遠慮はやめてたけしさんのお時間を使わせていただいたおかげです。今回、臓器には、 連携して生きようとする力があることにも感動しましたそして何よりもたけしさんたけし軍団の方々との出会い再生を後押ししていただいたことに感謝いっぱいです